こ, <音楽>これの手では、ね、えっ手にですか<笑> あ、そうです、ね。これをあの金属の棒で、はい、これで電気がこう回っていく感じになるのであなるほど<笑>大丈夫あ、ビリビリとかあったら言ってくださいねあの、ですあの、楽にもあの置いちゃってても大丈夫ですエロいエロい<笑>棒<笑>ちょっとスケベな人が見たら変なグッアダルトグッズだと勘違い 今流れ始めました。うわ、すごい。ビリビリいきます。変な感じ。変な感じ。はい。ちょっとビリビリが強かったら言ってくださいどうですかか。ビリビリが収まるぐらいがちょうどいいですね。収まる。ビリビリ。ないぐらい。ないぐらいですか、今。はい。どうして今はないです。であ、今ないですじゃあ、これで続けていくので。はいもし本当のあの気分深いだったら。はい。 てあう<笑>気のせ い, <笑>いな気が、ね ということで、あ の, ちょっとこの辺に生き生できちゃったんですけど、だいぶほら、綺麗になったよね、わかる、保湿してるから、ちょっと光ってるけど、はいこんな感じで、たろの病院治療は終わりました。でね、まあね、ほっぺとかも、おでことか全くできなくなったんで、だいぶね、やってよかったなと思います。はい、いすごい格好で撮ってるけど<笑>、はい キスで